何やつじゃわしの名はガンケーマンこのところ、ちまを騒がしておる刀を借る鬼とは貴様のこと。立派なのは腰に刺したものだけでも最強というには程遠いな。いずこにある。用刀を欲しくだだけで夢のバービーが手に入っちゃうんだからガホーどれも違う これ、何やってんだよお前このハイトーレのご時世に何大量に持ち歩いてんだよバ バ, バケモンだ何だあの僕と橋がなくなっちまったあんなに大事にしてたもの勝手に持ち出してしまったの橋をも両断するその切れ味おとなしくその刀を渡せされば命まであん そうですよ。最近、巷で流行ってるらしくて、リンさんの木刀だって狙われるかもしれないですよ。あれそういや、木刀どうしたしばらくここに隠れているあるよ、佐田ハ大人になれ、カブラ<笑><笑>よし、よし。よくやったあるよ、佐田ハル。いまよ。あなんだ見ねえと思ったらお前が持ってたのおいなんで俺のなんで俺の ヘルプえなうせい宇宙最強のくせにゴキブリダメなのおはようございます、はああゴキブリ何を今さら江戸中で異常発生している巨大ゴキブリについてお伝えしていきたいと思います、はい、おそらく地球に入ってきた異星の船と共に江戸に入り込んだんじゃらあれ本当にゴキブリあるか知らねえよおそらくスコンボを食することによって奴の中で何か予測できない超反応が起こりそ う, そうなる前に俺たちで駆除せ 何としてもこの家から出すなああ中には人が襲われたという恐ろしい話もありますがあと、見つけても絶対に殺してはいかん大変なことになるぞ死ねこわてめえ一人で大きくなったような顔しやがってよああ まず女王が星に救いそこで大量の卵を産むこのままでは確実にこの星は終わるカグラちゃんダメだよそんなもん数えながら寝たら背中にゴロのゴキブリさえ退治すれば他のゴキブリたちも全て死に絶えます ん, だこれなんでゴロ運がいいぜお前蜘蛛の糸ならぬゴキブリの糸だ超強力80歳買ってきたんすよよしいいことはするもんだね背中にゴロって書かれた女王を殺さないと 地球が滅ぶんですって。<笑>逃がしちゃったよ、俺。地球を滅ぼしちゃったよ、俺。<笑>さあ、カグラ。今日は好きなだけ食べていいぞ。どうせみんな死ぬんだからね。<笑>なんだっつーの。ガキの色恋なんとどうでもいいんだって、ね。おい。んなことしても別の時空へはいけねえぞ。アイドルなんぞに惚れるから、んなことになる の, 続いたの。あらら、二人とも別の時空へ行ってしまった新聞なら、いりま…す。 おつーちゃん男と別れろ、さもなくば殺すストロベリー怖くて父ちゃんに相談したら、あんたなら何とかしてくれるって、うん、だが、犯人の目星をつけるにしても、あんたのファン何人いるの脅迫状が来るようになってから、私の周りで変なことが起こるようになったんだそれじゃべて丸く収まる話じゃこの志村新八、命に変えてもおつーちゃんを守ってみせるそういうことは、お前は交渉人だな俺はサンタマリアじゃねえ大丈夫 おとぼりが冷めたら、ま、たらま毎日のように会えるでござるよ小右衛門さんじゃあ次は世界一へ行ってみようかはい邪魔にならない程度にやってちょうだい司会はもちろん何でもこなすマルチタレント何度かおつーちゃんに言い寄った経験あり出演女優には必ず手を出すことで業界では有名だそうですおつーちゃんとのコラボ企画があったそうですがとんざしていますでもよお前は最大の容疑者を忘れてるぜ そ, それは 謎の影私はメイ偵ンテンネムリノータやこしマネスドポゲ下の音声で酔いつぶれてたんだけど似てたもんでついププロデューサーのムさんがんこの山は俺たちが預かる余計なもんに触って証拠をダメにすんなよもうガエモンさんたらはい頑張りますバカなヤツだな、はい 首を突っ込めば嫌な思いをするのは目に見えてだろうおつーちゃんはね僕の恩人なんですよ僕がまだフリーターをやってて何やってもダメでいつも店長に怒られていた頃そんな時聞こえてきたんですありがとうそんなことしか僕にはできないけど何かしてあげたいんですピンコが渡る世間は鬼しかいねえこの野郎の収録に来て る, わるまだ手も何も出してないのに 冗談じゃないよ。やっぱ遊び慣れてない女はダメでござるな。ちょっと優しくしてやっただけで、すぐ本気でござるもん。どうせ。最初に邪魔をするなって言ってあったと思うけど、犯人はお前だえその北ろが怪しい。私にはアリバイがあります。犯人はお前だんなわけじゃな い, い。こいつはおつーちゃんの心を持て遊んだ最低の男です。u、え、f、ー、うわ じゃあ、脅迫状を送ったのええその通りよたでしょ私はただ警告をしたかったってあなたたちの言う通りあの五右衛門とかいう男は最低の男あの僕、夜当たりしただけなんですけど邪けあった銀三ーでったあれ真っ赤なのは俺じゃねえか<笑>車に跳ねられたくらいで死ぬたまかい携帯で喋ってたら確認遅れちゃってせめえか 一体誰だい、君たちは記憶ソー怪我はどうってことないんだがね事故前後の記憶がちょこっと消えるっていうのはよくあるんだろ、ね、よろずや銀ちゃん、ここが僕の住まいなんですかいつもこのソファーに座って、鼻くそほじてぼやいてたうりゃーやあっ、枕で何も見えなくなったぞまたダメになれよし、抜かせてちまえ、それが金時だ江戸の町、ブライルと回ってきなそれゃ本当か 何があったか詳しく教えろ銀時。そうだ銀時。銀, 銀お前も寄っていけ綺麗な姉ちゃんいっぱいだぞってみようバカーお前は俺の射程として日々小器使われていたんだおい記憶勝手に改ざんするなあ、うん、何をくら<笑>すなやったけあれこんな荷物ありましたかまっすぐぐりーしっかりしてよ銀さん君たちは誰だ 結構寸前までいたいだからなのにもう月半ばまで来てくれたのに不合のいい事実だけ口にするたちの悪い詐欺師の手口ある私はあなたの愛のどんで い, い, い, いたそうそう緊張しいますいたあそうだ逃がさないやる。る しますので、それまでしばしご辛抱銀さんごときでドキドキするなんてん。卵焼きよ。今日は甘みに作ってみたから。いやー、ノロが個性的な味ですも君たちは誰だ？